吉行です前回は iPad に標準で入っているアプリケーションを紹介しました今回は自分で入れたアプリケーションの一部を紹介していこうかなと思いますね行きますよってこんな感じでアプリケーションが入っていますね、うん それではまずグラフィティポートこれはですね2チャンンネルを見るアプリケーションですこんな感じで2チャンネルの番を一覧することができるんですよおー どうですかなかなか、うん、いいですよこんな感じであの番をチェックしたりとかここに番の一覧が出てでこっち側にこうまあ書き込みが表示される感じですねうん自分はですね例えばあのえー、っとですね ほのぼのニュースとか PC ニュースとかあとはちょっとエッチなゲームの番もチェックしちゃいますよやっぱ三0円より二次元ですよ、うん、よ し, よし次次は GO サテライトウォッチこれはですね 今地球の周りを飛んでいる人工衛星を見るアプリケーションですこんな感じで地球を飛び回っている人工衛星が見えちゃうんですよすごいじゃないですか五5見えるかな ウォッチこれはですね星を見るアプリケーションですね iPad を上に傾けると星を追跡するモードに切り替わってこれを合わせるとちゃんとほら星の名前とかがわかるんですね感動的じゃないですかこうやって拡大とかもできたりとかねうん 銀河とかあとはここにあるのはおまマーズ火星ですよあとはあのここで何等星まで表示するかとかをこう調整してで見たりもできますけどねあとは こ, うここで場所の設定かなこんな感じで東京とかまあ今現在地東京で設定してるんですけどねあとはカーレントロケーションまあ現在地ですね 現在位置でこう星を見たりとかできます、ね、あ, あ、この紙に写ってる星はちゃんとほらあの今後ろに見える星がこうそのまま表示されてるっていうなんともちょっと楽しくなるアプリですよ。よ、う、た、ん、<笑>次はフトスインス。 これは、パノラマ写真が撮れるアプリケーションです。例えばですね、いきますよ。パシャッ、撮って、こうやって、こうやって。で、フィニッシュ。こんな感じで。 パノラマ写真が撮れちゃうんですね。おー、すごいじゃないですか、うんよしやった。よし。ガレージバンド。これはですね、音楽を作ったりとか楽器を 演奏したりとかができるアプリケーションですね例えばですよ例えばドラムとかねちょっと音量上げて ギターとかねキーボードとか あとこれがすごいのはちゃんと叩く強さによって音の強弱が変わるんですよいきますよほらねこれはあの iPad の何だろうこう振動を感知するセンサーかな多 分, 多分ジャイロか多分加速音センサーですねそれを使ってこう音の強さをこうね出してるらしいんですよだから柔らかい布団の上で叩くといい感じに反応しますよ反対にこう硬い板の上で置いて板の上に置いて使うとこ う, うまく反応しなかったりしますけどねうん まあ、この感じで楽器を演奏してちょっと音楽を作ったりできるんですけど自分はほら音楽作るセンスがやっぱりそんなにないですからなかなか音楽を作るのは難しいですよよし Adobe Ideas これはですね iPad に 文字や絵を描けるアプリケーションですねこんな感じで線を描いたりとかできるんですよ絵を描いたりとかね例えばねヨシウキ見てる 見てますかこんな感じで文字とか絵を描けるんですよでした、うん、まあ大体こんな感じですかね、うん、ではではですね最後にちょっと覚えておいた方がいいテクニックを紹介しますねあのアプリを使っていて あのアプリがこう固まったりフリーズしたっていう場合があるじゃないですかその時はですねまずフリーズしたアプリケーションをこう画面に出しますよねうん一番もうどれ出そうかなまずなまあこれなんかいいかなうんちょっと固まったアプリケーションをこう画面に表示してでまずこの。 スリープボタンを押しますねすると画面がこう電源オフのバンが出ますそしてホームボタンを押しますこの画面でねこうするとあの固まったアプリケーションを終了させることができます これはあの iPhone とか iPod たちでもこう使用可能なんでこれはちょっと覚えとかないとダメですね、うん、こんなもんかなではでは iPad2 レビュー第2弾今回で終わりです、うん、以上 iPad2 ビューでしたっ